エレゴン<シ><シ><シ> w h e a n gas, she t get in h e g s s e c in the a s s h a n t get i the g e t get in s c t g e h e g a t t h e g e s t in the g e s t i e g a t the g e s t in the g e s t i e g a t the g e s t in the g e s t 残りは15・あ秒。<音声><音声> 重ねたい翔平でしたこの組み合わせは結構みんな意外だったんじゃないかな一言で言うなら、うん、2人とも「うめえ」っていう感じかな<笑>それはねもうなんかあれですねうもうやってることは違うけどう技術と技術っていう感じがしましたねそれぞれのやってる、うんこうまあ、アンサーみたいなところの意識も若干あったけど、うん、どっちかっていうともう自分が持ってる技術の、うん、なんか やばいいところをぶつけ合いますみたいな形で行ったかなというようなバトルでしたね、うん。ま あ,、うんうん、あの多分2人とも想定外やったのは1曲目のあのま あ, あアップオープンや PAP ポップな感じになって、うん、でこれでカザネが爆発するのかなと思ったら、うん、翔平の方が音に乗ってるっていう、ね、それなカザネは逆にもう乗れないっていう演技。<笑><あの><笑> 期待感が多分あったからか、本人からしたらちょっとやりづらいもんだ、ね、っ、ねま、たやりづらいだろうね、マジで、ね、<笑>今、ムーブー終わったあとこうなってたし、<笑>なんか翔平は苦手なエアを返そうとして、一、う、音、ん、は苦手なパワームーブーを返そうとして、<笑>確かに、2 <笑>人とも成功はしてないんだけどさ、うん、もう苦手なことをやって返そうとしてることが面白かったよね。<笑> バトルでそれ決めに行こうとするんやみたいな技もあったなーって感じですね将兵、うんね、もそうやし風野もそうやし動画の中じゃないっていう感じです ね,、うん、ねなんかそれぞれのスタイルを完成させる上で必要な基礎の力、うん、基礎をいかに基礎の力っていうのはどういう風うになんかトリックを繋いでいくかみたいな部分の工夫もしくは自然と極めていく上でそうなっていったのかみたいなところも、うん でも今回はそういう形式じゃなくて二人でベストバトルといいバトルを作るっていうことを目指すから、うんうん、お互いいいバトルを作るためにめちゃめちゃ普段んやってくれないような。 めっちゃぶっこんだものをやってくれて、そうですねそこがやっぱりテメの姿勢が根本的にあったなって感じ、うんうん